したのか体にいい影響も頑張れ頑張れいけいけインクチャンネルはい皆さんこんにちは今回はシゲル注目度ナンバーワンとして以前動画で紹介したシゲル地球くんのデビュー戦を観戦していきたいと思います現在のオッツですが単勝 3.5 倍でなんと一番人気まずはパドックから見ていきましょう。 まずは1枠2番のエルサフィーロお父さんがロード・カナロア現在3番人気ということで強敵の一頭ですね同じく1枠1番のデトトロロイトテソーロこちらが2番人気ですアメリカ生まれの外国産馬ということでいかにも強そうです3番のガナドル・メモリアこちらは岩田騎手が騎乗 お父さんがビクトワールピサという品んです4番ジオパークアポロ安城が田中勝春騎手で所属が田中剛厩舎。田中コンビでレースに挑みます5番キッズしタイヒャーしたヒャーというのは沖縄の方言で「やったでかした!」という意味だそうです順番が前後して7番のアテンミラクル 福沢和樹騎手を背に一発を狙います戻って6番のゆら姫ロードカナロア3区のヒンバで小畑拓也騎手が騎乗します8番のリチェルカーター。こちらは藤田七子騎手が騎乗するということで注目を集めていますねそして9番しげる地球馬体重は470キロレースで渡辺騎手が騎乗しますいい感じじゃないでしょうか 10番トゥゲザー・アゲイン安城は松岡騎手お父さんはアドマイア・マックスというボバ11番茂る星雲茂からはもう1頭この馬が出走しますお父さんはルーラーシップです12番ピエール・ボスお母さんがアップルティーお姉さんが重症カチ馬マの金賞雪姫という血統です13番オレオレサララ こちらはおじに目黒記念の勝ち馬マイネルメダリスト504キロと大きな牝馬です14番ネイチャーカレンお父さんがカレンブラックヒル根元旧車と野中騎手という指定コンビです15番ソーユーフォリアお父さんがエピファネイア無頭騎手騎乗で53キロ現在4番人気となっています 16番リリベリアスハートお母さんのお姉さんが G1 参照の西のフラワー現在5番人気です17番面影叔父に皐月賞2着のタイガーカフェ小綿郁や騎手騎乗で5 2キロでの出走です最後に18番ルージュルパンお兄さんのブレイブスマッシュはオーストラリアに移籍後 G1 を2勝して守護馬になっています ジョッキーの皆さんが騎乗するタイミングですね。茂る地球が一番人気ということで、田辺ジョッキーをアップで映してくれています。各馬が本馬場に入ってきました。茂る地球も出てきましたね。 い十分といった感じですねこれからレースの前に回収馬といって準備運動を行っていくんですね。 皆さん気づきましたしげる地球走りながらうんこしてるなんか必殺技みたいですよねなんだかすっきりした感じに見えるのは気のせいですかね スタートですこれから各馬ゲートへ入っていきますメイクデビュー東京芝1メ0 0 m のレースです茂る地球も今。 に入りましたスタートしましたシゲル地球いいスタートです逃げましたね田辺騎手積極的なレース運びです やはり先ほどうんこをしたのか体にいい影響をもたらしているのでしょうか体が軽くなりリラックスした状態で走っているように見えますこのまま順調に頑張っていってほしいところです というわけであっという間に残り 400m ですでさてまだ戦闘を突っ切っていますがこの後どうなっていくんでしょうか頑張れ残り 200m おいい調子ですこのまま一着頑張れ頑張れいけいけ る地球が懸命に粘るところ1番のデトロイト・テソーと15番のソウユーフォリアが迫ってきますしかし最後までリードを保ったままゴール見事にデビュー勝ちとなりました 最後に口取りと言ってレースに勝った馬と関係者の皆さんの記念撮影ですね。 シゲル地球とその関係者の皆さんおめでとうございます今後もまた「しげる地球くん」のレースを紹介していきたいですねそれじゃまたねー